まあ今日は7月のなんか19でしたっけまあ21を前にして昨日からなんか騒ぎもんが多いっていうのがありますね。まずそんなことよりいろいろ私の方から言わせてください。とりあえず最初にあの 一位最下さんの動画で、ルビティグは解散するというふうに言いましたが、言ったっていうか書いてあったんですけど、事実上は、あの、なんかツイッターをなんか収入としていたために、それが凍結されたから、事実上の解散状態になったと言ったまでであります。誤解を与えてしまって申し訳ございません。 で、そして、その、なんか、今回、なんか、その、君島弘樹さんでしたっけその方が、その今、その当時まで僕のビジネスパートナーみたいな感じでいた方なんですけど、その方が、その、 映画評論家の町山智弘さんの動画なんかその玉結びで上げられてたそういう動画をそのまんまその自分のそのサムネのデザインは君島博己ということで TBS の動画を丸々投稿していたそれを本人の方から訴えられたり TBS の方から訴えられたりその東京放送から それで、本人は、プチ炎上してしまったわけなんですよ。まあ、その中で、その、いろいろ叩かれている中、その不祥事を理由に、僕のもとを、一旦去ることにしました。結局、僕ら、 二人は長きにやってきた関係なので、一旦はここで退くっていうことに、私の方から言わせていただきました。というわけで、この7月21日、今後のその政治の流れが大きく動く ようなところにありまして結構楽しみなんですけどとりあえず立憲民主党が自分の支持政党なんですけどそこから伸びて上まで上がっていけることを祈るばかりですとりあえず自民党公明党の連立政権に勝てないなんてことはあっても あれは負けではないと思ってます。人数をどれだけ増やすことができるか。そこなんですよ。そこから政治は動き出すっていうふうになっていると僕は思います。対抗できるのは多分そこしかないと思うので、いわゆるレア新選組の方々は、にはなんか、できる限り、 その山本太郎氏と共に遠慮していただきたいというふうに、まあ、僕の個人のフェイスブックから述べさせていただきました。で、その 中, 中です。その、元石破派水月会にいたその石崎徹さんが、その、 なんか、社内で 暴, 暴力を振るってしまったっていうことについて、一つ論じさせてください。まあ、これはあの、なんでしょうね。なんか、石破派では、なんか、すごい役回りをしたなっていうふうに思って、僕もなんか、すごい、かっこいいなって思ったんですけど、その後、なんかい、 芝派っていうかその辞めてからその総裁選の後 継, 後継者が辞めてからこういう問題を起こされたとあっちゃなんかなか見た目がそのあんま言っちゃ悪いんですけどアウトレイジに出てくるその水野っていう。 大友組の若頭。そ椎名吉平さんになんかよく似てるんですよね、なんか。あ、意味方によるんですけど。なんか結構動かしてくれるんじゃないかなって思ったんですけど、ちょっとこれにはね、なんか裏がありそうですよ。あとりあえず、うまいこと、 いくかかかどううかからないと思うのでしっかりと休養していただいてそこからまたあの自民党の方で頑張っていただけることを願って い, います僕は基本的にマスコミを否定するなんてことはしないんですよまあその否 新聞社とかテレビ局の皆さんもなんか、それなりに頑張ってる方だと思うので、そういうマスコミを冷やしてる方って結構無責任だと思いますよ。自分の都合のいいように、その、ものを持っていけないからこういう批判をするんだと。持っていきたいから。単なるわがままが、大きくなったものが NHK から国民を守る党とだと思います。 何ですかこの立花隆さんからその変な顔した人たちまで NHK をぶっ壊すなって言ってるバカたちがただただあの政見放送でそのいろいろやってまあ当選の確率を一挙に落としたなっていうふうに僕は思ってます。 あんなふざけたことで政権が回るようだったらもうこの国はもうこの国というかこの世界が滅んでるんじゃないかなっていうふうに思うんですよまああと山本太郎に振り回されてその MMT 理論をなんか盲信している方々もそうですあれはその借金 をなんか返せない人っていうか返さない人の言い訳です。そういうことをばっかりやって、その信頼を失うだけでなくて管理も悪くなって国としての格も下がっていくんですよ。何ですかその言い訳みたいなやり方は。いつになったらそのそういう言い訳から出していけるのだろうか。 まあ、この後の「バイキング」で多分放送するんだと思うんですけどぜひ、まあ、ともそういうことは、まあ、自民党含め立憲民主党含めその国民民主党あと日本維新の会日本共産党あと社会民主党れいわ新選組なりあとなんだっけ あのそれだけか本当に な, ないようにしてほしいというかそういうふうに思いますね、そういう不祥事があってこそ政治の信頼はなくなるしなんか僕の考えなんですけどそういう人からある程度罰金制度は取るべきだと思いますね、その国民から選ばれてるその人たちであるからこそ国民の信 頼, を信頼というかそういう信用を裏切ったっていう、少なくとも。 そういう点で罰金制度を設けてあのやっていくべきだと そ, のそれを財源にあの今後の借金を返済してデフォルトに戻した状態でうまくやっていくようにしないと今後回りません。